よろしくお願いしますはいどうぞはい会場の皆さんこんにちは八千代市から来ました八千代舞婿町です、えー、第1部第2部と思いまして次はパレードちょっと1部2部とは曲を変えましてずっとちょっと温めてきました「無限」という曲を歌いたいと思います、えー、今日ちょっとメンバーの一人である二十歳が病気のために来れなくてそのメンバーの来れなかったメンバーのためにも一生懸命踊りたいと思います たしの代わりは先ほど拾ってきました<笑>以前から果たしだった遼太がちょっとミンチギターで代役務めさせていただきますそれではあのーそうですね、練習不足で、あのー、ちょっとバタバタした感じが残ってるままで来てしまったんですけども最後まで温かく、あのー、見守っていただければ幸せでございますよろしくお願いいたしますそれでは参りましょう無限です you